のの中に何が入るのかよくく聞いいてください、ねはい、ではいこちらは Zoom とプレゼンターを利用したオンライン授業の様子です。 最終確認までが約三週間ですこちらは社内会議で新しい企画のプレゼンでご利用いただいていますそれまでが約一週間になりますではそれぞれの段階で使う書類についてもうちょっと詳しく説明していきます私がおすすめする ID ベーカリーカフェのガトーショコラですとろけるチョコレートが最高ですね